ああ い, いや、え、え、え、え、サイズ。あ、わっ、たっぷく。<スルー><笑><イス><笑>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 ンプえいる<笑><笑>君の栄光は2秒ぐらいだったね<笑>悪魔の笑いが聞こえたんだけどえ っ, <笑>え っ, えっ<笑><笑> もう芝といる点があるんだったらばっかり。<声な><声な> もいやもうもう い, やいや。 ゆく